はい、皆さんこんこにちは203です今日はこの間組み立てた105のインプレッションを簡単に語っていきたいと思いますまあリドレーのダモクレスっていう、まあ、10年ぐらい前のモデルになるんですけどもツール・ド・フランスとかでも走ったような当時イタリアチャンピオンのフィリッポ・ポッツァートっていう選手すごいイケメンの選手が乗っててで腕にあの。 キアラってカタカナで、えー、彼女の名前がカタカナでこう入れ墨してるので有名だったんですけどもその選手が使ってた人気モデルなんですねで「弱虫ペダル」皆さんご存知の、えー、漫画で「まあ、山神」って呼ばれてるあのクライマーの箱根学園のドードジ堂パチっていうキャラクターが乗っているモデルでもありますねその色違いのモデルになりまして、まあ、今もカチューシャっていうチームあると思うんですけど けどもえー、ワールドツアーのチームがあるんですけどもそちらの当時のカチューシャの、えー、カラーリングチームのカラーリングのモデルになってますシートポストがフレームと一体型になってるインテグラルシートポスト ISP っていうものなんですけども普通まあ ISP のシートポストっていうのは大体高級モデルというかブラックシップとかに使われてるんですけども今でも使ってるのって言うとジャイアントですねジャイアントの。 アドドバンスド SL みたいな最高法モデルなんかには使われてるんですけどもそれが軽量化にもつながるし、えーまあ、かっこいいです、ね、見た目がすごいかっこいいんでボディ同色っていうことでそれもあの、まあ、乗り心地にも多分影響が出てくると思うんですけどもそれがなかなか乗ってみてよかったですねで今回ホイールはマビックのキシリウムのエグザリット s l というのをつけて 走ってみたんですけども、えー、まあなかなかちょっと今105のインプレンまでちょっと長くてすみませんけどもあの、えー、リドレーのダモクレスプラスそのマビックのキシリウムエルザリット SL の組み合わせがすごいマッチしててめちゃめちゃ 乗, 乗って楽しい進む感じでしたねでまああの平坦は、まあ、いつもそのディープリムとエアロー フレームに乗ってるんでまあそれほどスピードがすごい出るって感じはないんですけども坂上り坂がすごい進む感じで僕は坂がすごい苦手なんですけどそれでもなんかいつもより走れましたねだから、まあえー、まあホイールの影響が大きいのかもしれないですけど坂がすごくあのよく登れましたね。 山上の東度が乗ってるモデルってのもあってなんかまあ坂が登りやすい気がするなっていうのもちょっとありました実際じゃあ105の方はどうだったかっていうとアルテグラとかとほとかほんど差を感じないんですよ、ね、あの操作操作感はもう本当にカチッカチッっていう形で、えー、その節度感のある操作感すごくその操作してその質感があるというか安っぽい感じは全然操作的にはなかったですね シフトも気持ちよく決まるし9100の機械式もターマックの方につけててそれで、まあ、あのレバーの感じシフトの感じなんかも、えー、知ってるんですけどもその勝ちっていうその操作感自体はほぼほぼ変わらないですねまあ違いが何かっていうとやっぱり重さというかその、えー、変速する時特に大きい方のレバーを。 内側にこうう入入れるるとののの力力加減っっていいはやっぱりデュライスの方が軽い力でスッと入るんですねそれが、まあ、105の方はもう少しグッと力を入れないと変速できないっていうのがあるんですけどもその、えー、変速の感じっていうか質感みたいなものは、えー、全然差がないというかその安っぽい感じはほんと全然ないんで本当に105でいいなっていう感じがします乗ってる分にはもう全然コンポの違いっていうのは、まあ、感じないですね であのもしデメリットがあるとしたらやっぱり重さですかねやっぱり105フルセットになると、えー、多分アルテグラと比べてフルセットで 300g ぐらいデていうエースと比べると多分 600g ぐらい重くなっちゃうと思うんですけどもそこの差っていうのは結構車両全体で見た時には大きな差になってきますねやっぱり 600g 違うっていうと例えばなんですけどもまあ総重、えー、量で 6.8kg の。 えー、バイクと 7.4 キロのバイクって言ったらやっぱり坂登り坂にもそういうのってちょっと影響してくるんでまあヒルクライムメインで行くと、えー、もうちょっと上にステップアップしたいなっていうのはあるんですけど普通にまあ乗って平坦メインで走ってる分にはコンポの差っていうのはまあ本当に差がないというか乗ってて違いが多分分からないし。 コンプを変えてて速くななるってことはまあ多分ないんだろうなって気がします上りはベストして本当今回のその105っていうのはアルテグラとかと比べてその質感の差をつけてないのがいいなと思います前の5800の時の105っていうのはやっぱりまあ実際の性能はそんなに悪くなくても見た目とかその操作感のところでちょっと差をつけてるのがあって。 そこでやっぱりアルテ度じゃないとみたいな形でちょっと上のモデルを買いたくなるようなそういう戦略だったのかもしれないですけど今回の105はもうほんとこれで十分というかこれ以上はまあちょっと 趣, 趣味の世界というかまあ、もう少し軽くしたいとか、まあ、満足度を上げたい人っていう人以外は必要がないかなっていう感じはしました。 まあでも自分の場合でいうとやっぱりちょっと結構重さ軽さというかそういうとこは結構気にするんでまあ最終的にはやっぱりデュラースとかの方がいいなとは思ってしまうんですけどもうほんと操作感とか普通に乗る分にあの違いはもう体感はできないですねなんで今回の1万はえ非常におすすめですでブレーキも全然 あまあ、あの今回乗ったのがあのエグザリットだったんでブレーキ、まあ、そもそもブレーキが効くやつだったんであの参考になんないかもしれないですけどブレーキの効きはすごい良かったですね。でまた話ちょっと戻ってそのリドレーのダモクレスってい う,、まあ、もう10年ぐらい前のカーボンフレームなんですけども、まあ、今乗っても全然いいというかすごい振りが軽いし何て言うんですかねあの ほんずんずん漕ぎたくなるというか、久しぶりにその乗って楽しいって思えるフレームだったですね。最近あのフラッグシップ結構多く乗ってて動画には出してなくても、実際はあの結構いくつか乗ってるんですよね。動画に出してるところで言うとまあ、トレックの窓。 とかがあるんですけど実際まあ動画にしてなくて乗ってでも手放しちゃったっていうのっていうとキャニオン の, あのエアロード CFSLX とかあとメリダーのランプレ時代のメリダのリアクトのチームとかあとはジャイアントのプロペルですねジャイアントのプロペルのアドバンスと SL とかあの辺もう実は乗ってるんですよねけどあの辺 のはまあもうほんとトップレベルというかフラッグシップなんで乗ればまあ間違いなく速いんですけどもそういう早いのばっかり乗ってた中で乗って楽しいって思えたのがちょっと久しぶりに乗って楽しいと思ってたのがまああのダモクレスだったですね、まあ、多分スピードでいったら多分速くはないんだけどもダンシングでこう振った時の軽さとかこぎ出しの軽さとか本当軽快感がすごい強くって。 久しぶりなんかこうああロードバイクスピードだけじゃないなってこういう楽しさもあるなっていうのでちょっと再認識して結構いいなって思いました、まああの本当スピード出すだけがロードバイクの楽しみじゃなくてほんと何て言うんですかねこう普通にこいでまあ心地のいいスピード感ですよねでそれでまあ自然の中をこう走ってこう。 自然と一体感が出るみたいなんで1人で走ってるとこうなんかこう無心になれるみたいなそういう気持ちの良さみたいのがロードバイクにあると思うんですけどもまあスピード出すだけじゃなくてそういう楽しさみたいのをちょっと久しぶりに思い出させてくれたようなそんなフレームでしたまあちちょっっと話が逸れちゃったんですけども今回あの 105のインプレッションと、まあ、あのリドレーダモクレスのインプレッションみたいな形になったんですけどもこんな形の、えー、感想でした、えー、いかがでしたでしょうか今後もまたインプレだったりとか組み立てだったりとかいろいろ動画撮っていきたいと思いますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた